今の高校生ちょべりば知らない太郎ですということでね今回はですねあすいませんコロナ対策のためにマスクだけさせていただいておりますということで今回あの、ツイッターを見てたらえっ何これうまそうっていう食べ物があったので今回はそれをね実践していきたいと思いますその映像がこちらでございます キスで はいということでねこちらの映像をちょっとね再現したいと思いこちらパンシャウエッセンバターあとねチーズが冷蔵庫にあるのでまず下準備からしていきたいと思いますまず食パンから切っていきたいと思います完了やばいめちゃくちゃ下手くそ半分に切って ちょっとね、こんくらいまあ、6本作ってみたんですけどホットプレート用意したので早速、ね、やっていきたいと思いますウェイヨウホッティングタイム<笑>急に熱くなるからホットプレートは注意しないといけないタい臭い臭い臭い臭い臭い臭い臭い臭い僕の夏物語が始まった時のように熱を帯びてきたらバターを置いていきましょうこんないっぱい使っていいのあウチほら見て着々と動いてるよダメくじくらいのスピードであしゃーないけど こうしとくか。みんな平和。はい、ということで、ね、一旦バターで焼き目をつけて待ちたいと思います。いい音が鳴り響いております。あの、カリッカリなんだね。あ、めっちゃ綺麗やん。俺の肌くらい綺麗。まあ、ソーセージに関してはね、ちゃんと焼いてあげないと、あれなんで。 もう1個バター入れとくかやばいめっちゃ焦げてる焦げてるやばいやばいやばいやっぱ2枚ずつくらいがね平和にできるわすごい大げ大げ大げパン祭りなんですけど大げパン祭り一取れほんならチーズいったるでまずね1本とりあえずお試し1本こんなもんかな わかんないけどね、ちょっと焦げてきたら、ぐるぐるって丸めていく感じなんで。まだまだちょっと待って、これめちゃくちゃ大事よ。あ、いて。まだえ、違う違う、なんか、違う違う、そうじゃ、そうじゃな。あれ違うものができてしもうたな、これは。あれ化け物化け物が一つ現れたんですが。まあ、ある意味、ある意味ね、チーズドッグだよね。 いや絶対違う違うこんなんこんなんチーズドッグではないちょっと一旦、一旦ね一旦食べてみようか出来立てをちょっとケチャップかなんかかけて<笑>ちょっとね煙が充満してるので外を開けましたで早速にちょっとね速攻食べたいと思いますクク外を開けましたで早速にちょっとね速攻食べたいと思います 最悪ケチャップもこぼしたのもう最悪これにケチャップをこうダーッとかけていただきます一旦ね、とりあえず うまいここまで下手くそだと耐える<笑>まあねうまいっちゃうまいようまいってうまいけどやっぱきれいにできてこそじゃん均等にね散らばるように見とけよ本番はここからだもうここに置いちゃう先にまだかなっていうちょっと端をちょっとついて確認するのが一番手っ取り早いですもうちょいで焦げる気がするわかんないけど。 まあまあまあまあまあまあ中敵あもでもいい感じじゃない結構とりあえずいったんいったんかましてみるあやばいやばいホ本当は砂糖とかつけるみたいなんだけどいらないいただきますあこっ いや微妙微妙え待ってもういい感じじゃないこれないこれちゃうやんなんあでもポイポイポイポイお母さんみお母さんみちょっとできたてほやほやのをどうぞ すごいねちょっと難しいんだよねはい母判定母判定の熱いよ難しいよ多分伸びないよそしてだろうあえめっちゃ伸びとるよ。<笑>なんで<笑>悔しいな。んな い, いけるんちゃうせのよいしょあまあ妥当妥当な線 一番触れにくい妥当なラインを攻めてしまいました。私。あ、でもいい、いい、いい、全然いいよ。え、全然よくない。急げ、急げ。急げ、問題はね、厚すぎるっていうのと。伸びるのかっていう問題。いただきます。うん、でも。テロテロテロテロ。テロテロ 見てて、この最後のチーズ、最後のチーズの出番です。いける。いけいけ、せーの、おいしょ。おいしょ、がんばれ、せーの、おいしょ、微妙。はい、最後までこのクオリティでございました。 ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。もうやんない。僕の楽しみは